食事制限だけ頑張ってもなかなか痩せにくい。そういったことに気づいた方は筋トレをやってると思います。今回は筋トレで物を使わずに最も痩せるピストルというのを紹介していきます。今回たったの5回しかしませんので動画を見ながら一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは。タートルです。 今回ですね、スクワットよりも効果的に痩せることができるピストルを紹介していきます。痩せるためには、やはり大きな筋肉、適度な負荷というのが大切になってきます。その中でも、スクワットというのは、両足で基本的に行いますよね。初級者、中級者の方は、物をあんまり使わずにスクワットをしていると思います。 今回、そのまま物を使わずに、さらに効果的に、下半身の強化足首の柔軟性、体幹の強化ができる入れ方になりますんで、動画を見ながら、たったの5回、片足ずつ行うので、各5回、計10回のエクササイズです。一緒に頑張ってみてください。それでは、まず、ピストルができるかどうかのチェックをしていきます。まず、足を閉じた状態で、こんなまま、スクワットが、できますでしょうか そのホは持っててもいいです。足を閉じた状態で、かかとが浮かないように座る。立つ。これができないとピストルはできません。ですが、初級の方向けのピストルのやり方も紹介しますんで、最後まで一緒にやりましょう。まずこのまましゃがんで、かかとが浮いちゃうよって方は、足首が硬いので、そういった方は、ふくらはぎが細くなりにくい。半丁膝になりやすい。前ももが張りやすい。 足が疲れやすいといったデメリットがありますしっかり足首の柔軟性というのは大切です一番ベストは足閉じてしゃがんだところにももの上に手をつくこうではなくももの上に肘をつくことができるかかとも浮かないそういった方は優秀です後ろに倒れそうだよーとかかかとが浮いちゃうよーっていう方はちょっと足首のストレッチもしなければいけません そして今回ピストル。名前の通り鉄砲みたいな形なんです。やり方は片足前に伸ばします。このまましゃがみます。このまま立ちます。これがピストルになります。これを片足5回ずつ頑張ってみましょう。もしそんな無理だよって方は足閉じた状態から一歩前に足を出してつま先を上げてこのまま 3対7ぐらいの割合で体重を乗せて、しゃがんで、立つっていうことを誤解してください。ちょっと難易度が高くて辛いですが、痩せたいよーって方はね、5回ほど頑張っていきましょう。立つ時に少し声出した方が立てれます。頑張ってみましょう。スマホ持ってる方は手を前に出してバランス取ってもいいです。持たなくていい方は手をブラブラさせながらバランス取ってください。それでは、いきます。5回。 あとしゃがんだら立つう1こういう感じでバランスとって2頑張って3バランスとって4ラストかかとが浮いちゃうと立てないと思います5オッケーかー 片足でね、やるってことは、体重全部かかってるので、体重のものを抱えて、スクワットしてるようなものです。すごい深くかかってます。反対も同じように行きましょう。これつらいって方はね、もう片足出してください。無理しない方がいいです。慣れるとはピストルで。反対行きましょう。行きます。スタート。バランスが。1。 バランスがスマホ持ちながら結構難易度が高い。 オッケーお疲れ様でした今のね足首の柔軟性がないとちょっと難しいんですが片足立ちだけでも難しいですよねなので今から30秒ずつ片足立ちができるのかどうなのかっていうのをまずやってみましょう片足立ちの状態で30秒間バランス取りながら動いてみてください 足が疲れてる時からこそバランスが取りにくくなってるのでそこでバランス取れるってことはとても大切です行きましょうスタート片足立ちでちょっとね手足動かしてみて自分のバランスの悪いように作った状態でバランスを取ります足の裏をねしっかりブラブラ動かしてくださいちょっと膝曲げたりね そもそもバランスが取れないとピストルラできませんからね。よし、OK です。反対も一緒です。スタート。このね、片足立ちができるかどうかっていうのはとてもね、体幹と足の裏の使い方っていうのが大切なんで。 体を動かしてバランスが取れるかどうかをバランス取るのは、ね、運動神経がいりますからね OK です お疲れ様でした。今の3種目、できれば頑張ってやってみてください。これができてくると、基本的なスクワットは割と簡単にできるので、フォームが安定しやすくなりますし、1日、そんな運動してないよっていう時はね、これ5回だけでも本当にいいです。毎日5回だけでもね、いいのでやってみてください。でしゃがむの辛いよって方は足一歩前出したり、後ろに椅子を置いて、椅子に座って立ち上がる。そういった感じのやり方でやってみてください。今回、筋トレの中でも、難易度が高く、